春ですねちょっと気取ってみませんかえー、なんかすごくないのの花畑。 伊豆急下田駅。 で定休日なの嘘だろうあー下田バーガーどうするどうするバーガーだらけになっちゃうねあーちくしょう金目の腹になってたのにうん <笑>お一人で見えられたです。一人です。伊豆をちょっと旅しようかなと思って<笑>な。何されてたんですか。トイレ掃除です。あ、管理されてるんですか。うんうんうん、あ、じゃあもう毎日来てるんですね。そうん。で、バターもやったし。今、かかったってわかんないでしょ<笑>あ、デパートがある。<笑>うん、<笑>ちょっとね、下田で。うん ランチしようかと思ってなんかいいとこありますなんかさっきあの金目亭行ったら定休日で今だったらやっぱり軽食した喫茶店そこにペペっていうところもあるし、うん、ペリーロードっていうところにペリーロードええ川沿い小さい川沿いに歩いていくとすぐにペペっていうん、喫茶店が。 うん、わかりました。ありがとうございます。どうもー。げちゃげちゃお腹すいたぜ。ペリー上陸の日。 こんにちははいはい、お世話になませよいしょアイスのお客さんからお食事あ、食事入れはいど、どこでもいいですかどこでもいいです<笑>あ、NU そちらにあるので見てくださ い, あ, い、はい、あの、そこの下田公園のトイレ掃除やってるおばちゃん あ, あ、はいと、うん、さっき出会って、はい、ちょっと旅の途中だったんですけどはい <笑>おすすめされたんでカ レ, カレーにします<笑>はいじゃあカレー一つね、はいはいとはい、あとどうしようかなあありがとうございます、はいうん、私はね、うん、このお店は50年やってるのおす夜はスナックになるんですか昔はね キスタンドツナックって夜ママやってたんですけどもう今でもママは元気で午前中でした私が昼からバイトでここに、はい、どうありがとうございます、はい、美味しそう。おいしいよ<笑>フルーツもついてる 美味しいです。美味しいうん、よかった。すごい手のかかるカレーなんで、よろしく、うん。はい、どうもです。お気をつけたね。 ほんと面白いなまさか下田でねここ曲がったんだよね あれまあ八割ちょっとかな私。ああそうですちょっとなんか曲がなくなっちゃって道が<笑>あっちあっちよいしょこの辺大丈夫です<笑>こんにちは。 らしいですか。うん、が出ちゃって大丈夫。かわいい。いや、でもよかった、会えて。 こんにちはお利口さんだ、おとなしいこっちにて山田タくん、うん、じゃあまた遊びに行きますねありがとうございましたはい 面白かったなそう大和君大和君かわいすぎカレーの美味しい喫茶店白いお皿にグッバイバイバ イ, バイ することになっちゃいました